回答ページにアクセスするとフォームが動的に生成されて表示されます。送信ボタンをクリックするとバリデーションが実行されます。バリデーションが失敗した場合はエラーメッセージが表示されます。一方、成功した場合は回答が保存された後に完了ページが表示されます。以上です。